カオルよろしくなカオルちゃんみーだよおにえちろんせんにすんぎよろうくんでおにないかっじゃきさらじんせやおどさどっかいっちゃった 상가상으로엄마마저하늘나라로가시고이아요타르는카오르를위해열심히살아갑니다 あのカオルエコ등학교진학으로같カ살게된두사람입니다 人がいっぱいいるさ、うん、なんで o t a r o and Chasine are in a cowroy, I guess, so they should g こんにちは。何で、もっと早く教えてくれ<笑> こんにちはあの妹の薫です初めまして稲峰恵子です<笑>明るいのね薫ちゃん子供なだけさやっとお兄ちゃんと一緒に暮らせて嬉しいのよ子供じゃないと思うよ薫ちゃんでもこれから陽太んの部屋泊まれなくなっちゃうね<笑> 그런데왠지표정이안좋은카오루입니다 <웃음> 루무출석되는요타로가왠지창피언이에요그걸가지마를3년간自分自身にとって貴重で大きな価値のあるものにしていきたいという思いでいっぱいです私たちが今踏み出した第一歩はある大きな節目に値します 꿈꾸던자신의가게를갖게된요타로아그래네논오리쌤이쌤이쌤이쌤이쌤이쌤이쌤이쌤이쌤이이 結婚とかしないのそうねそう言われればないね<笑>ニーニー以外の人好きになったこととかいやだどうして<笑>だってさかっこいい人とか頭いい人とか周りにいっぱいいそうだしなんでニーニーなのかなってそうねどうしてだろつぎはかげるオペのねなえ 이때누군가찾아오고전재산을사기당한요타로야라레다미오토리담아살타다이씨 왜안좋은일은연속으로일어날까요케이크의아버지가찾아와자신의딸과헤어지라고하네요君は悪い人間でなさそうだ하지만조금々人が良すぎるね。これであんなところとは縁を切りなさい。これ、証拠ローンと穴ばかりで、あれはマッチキン게マッチキン。とに いずれあの子にうちの病院を継いでもらおうと思ってる置かれた環境が違う人間が一緒にいても必ずズレが生じるそれはケイちゃんと俺じゃ釣り合わないってことですかこのお金で別れるしかし私にしてみればこれが出て行ってください僕が自分でやりますから 그날밤케이코가찾아오지만그녀를만나주지않는요타로 고생하는오빠를위해아아아 そうですか。ああ、良かったさ、カオル。ああ、でも<笑>油断は禁物だからね。<笑>頑張れよ、カオル。先生、今後ともよろしくお願いします。 그런데오빠친구가알바를하는카오루를보게되고 그리고친구는그런사실을요타로에게말하네요예휴바깥가이모터님미토를때마確かに最이奇麗になっ이よな가오리ちゃん어어어 受験生が何やってる俺が誰のために働いてると思ってるの俺が嫌だわけさニーニーに苦労かけてまで大学なんか行きたくないよだからニーニーも少しは自分のこと考えればいいんだよ私のことばっかりじゃなくてもっと自分のために好きに生きればいいんだよやったあ、ね、る 당당히명문대학에합격한카오루입니다그리고자신만을위해사는 <웃음> 오빠와따로살기로결심한카오루헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤는헤어헤어헤이헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤어헤 あ部屋が狭いんだったら二人で少し広いところに引っ越せばいいさ<笑>俺もそろそろここに行きたい思っそういうことたよな初めから<笑>私ニーニーのこと好きだよ何言ってるばお前元気でな別に一生の別れじゃないんだからさ会いたくなったらいつでも会えるんだし旦な ニーニーん私ニーニーのこと大好き愛してるよバカかお前<笑><笑>早く行けわ分かった<笑> 어느덧1년이라는시간이흐르고그리고폭풍이휘몰아치는어느날무서워할동생이생각나서달려온요타로 ありがとうニーニーが来てくれなかったら大変なことになっていた그런데ヨ <웃음> タロへ몸상태が異常합니다 <웃음> どうしたのニーニ大丈夫すごい熱。<笑>お医者さんに行こう近くの皆さ大丈夫 ん安静にして休養が必要です入院して様子を見ましょうはいどうしてこんなんなるまでほっといたの恵子さん私今ニーニーと別々に暮らしてるんですカオルちゃん私ねもうすぐ沖縄を離れるのえ二人にはもう会えないと思ってた しました突然ブブになった完全ボスブロックだフェンスメーカーカの準備んんすまエピ用意して。 이렇게사랑하는오빠를떠나보낸카오로그리고오빠의마지막이된선물이도착하네요아라카키사항알라카키카오르사항오토독이もので 薫様成人おめでとう薫とう二十歳ですね記念に着物を贈ります勉強頑張れよニーニーより。 이렇게눈물을흘리는카오루를보여주며영화는끝이납니다